教えてくださるのはクランプインストラクターの上原さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね。ボルダリング、はい。私初めて、はい。今日挑戦しますが、はい。初心者でも大丈夫ですか。大丈夫です。初心者の方がほとんど怒られます。<笑>はい。大丈夫です。登る時っていうのは、はい 好きなとこああはいえっとですね最初はあの登る感覚っていうのをつかむためにも何もルールなしで登ってもらってもいいんですけど、はい、一応ルールっていうのがあって、はい、これですねえっと、まあ、色分けされてて難易度がこれだけたくさんあるんですけど、えーはい、一番簡単なのがピンクでそこからどんどん難易度が上がってグレー。 になるんです、ね、んなので、はい、8級から8級から1級まであります、これ例えば8級は、はい、子供とか初心者向きそうですね、お子さんでもできますし、はい、初心者向きで、お子さん向けのはも、もっと下のランクっていうのもあるので、う本当にちっちゃい子から、うん、あのたまに60代の方とかまで来られます、もういろんな方に楽しんでもらえる、うん 必要なんですかボルダリングに必要なほの筋肉とか体のは、えっとね、実は筋力っていうよりも体重移動の仕方のほうが重要で、はい、あの筋力だけでいくとあの難しいです長持ちしないので、はいはい、なのであの筋力のない方でも体重移動がうまい人はスイスイ登れたりするんですよ あちょっとそれは体で覚えるしかないまずはあのピンクのスタートのところにはい両手を置いてくださいはい置きましたで足はどこでもいいのでどこかに足をかけてください両足両足はいはいはいでこの状態がスタートの体勢です はい、ここからピンクだけを使ってゴールを目指してください<笑>、はい、じゃあまずはこうです、ね、はいピンクだけですよねはいピンクだけで足はどこでもいいので、はい、足を上げてあげてください右足も上げてげて<笑>この次の一歩が出ないえどう 左足どこにやったらいいですかこれ左足じゃあこの辺にでもはいこのこの辺にもはい、はい、でそしてじゃ右足をこの青とかにちょっと上げ て,、はいはいはいはい、てそしたら左手が多分こっちに届くと思うのでいきますよはいあなるほどそうですそうです足はどこでもいいですそして次がこれはいこっからこっちですねま。あ こうしてあすでに怖いです。<笑>これ入れ替えてもこの貝みたいなやつはいこれです ね,、はいですねい。なんかこれちょっと持ちにくい<笑>はい持ちにくいとものとかもあるので、はいはい、持ちやすい掴み方を探ってみてください。はい。よ<笑>はい。でゴールがゴールはここですね。はい でも左手がちょっと届きにくいので先にこうして、はい、左足をゴール、はい、今両手をついたのでゴールです、はい、で,、はい、で降りるときは何もルールはないです、はい、あの降りやすいところをつかんである程度の低さまで降りたらジャンプして降りてください結構高いですねこれお疲れ様です<笑>ありがとうございましたどうですか あの手を離す瞬間とかこうちょっと空白の時間があるじゃないですかです、ねはい、握ってない時間があれが怖いですね。そうですねあ結構、息が上がりますけど、はい、あの上から見た景色は結構そうですか い, い, いいものでした達成感がありますよね<笑><笑>、えー、クランプはボルダリングの、えー、ジムです。 あと自転車の貸し出しとかもしててサイクリングとかも楽しめますあとまあ予約制なんですけどあっちの上の方で一周のフィラティスとかもできますしあのもういろんな室内でできる遊びっていうのができますのでせっかく朝に来たけど雨で楽しめなかったとかそういう時にはクランプにぜひ遊びに来てください、えー、今回の水企画、はい クランプのボルダリングに挑戦しました。インストラクターは江原さんでした。どうもありがとうございました。はい